コスモスの花をテグスでつないで簡単に飾れるようにしましょう。テグスを450センチの長さに切ったら端を結びます。結ばなくてもできますが、抜けやすくなります。 このテグスを黄色い丸シールでお花紙のコスモスの裏に貼っていきます。花と花が重ならない程度に間を空けて貼ります。 画鋲には黄色の丸シールを貼りましょう。つながっているので、ぶら下げるようにして、所々ろどころ画鋲で止めるだけで壁面に貼れます。横向きに貼るときは、両端を止めてから、間のたるんでいるところを止めます。端が余ったときは、手ぐすを曲げながら、収まりよく貼りましょう。 あっという間にぐるりと囲むように飾れました。こちらはコピー紙にプリントアウトして作ったグラデーションコスモスです。裏が白いので裏から白いシールを使ってつなぎ合わせました。黄色いシールでも四角いシールでもいいと思います。最初のやり方ではテグスが丸まって貼りにくかったので最初に花を並べました。 両端の花にシールを貼ったら、重しをしてから、間の花を貼ると、効率よくできました。こちらのグラデーションコスモスは、つないだ花を貼った後、端の方に、 つないでいない花を散らして仕上げました張り替えるときは画鋲をつけたまま外すと簡単に外れます後から画鋲を取ってたたんで透明な袋にしまいましょうこうしておけば色褪せるまで毎年繰り返し使えます窓辺に吊るしたり 観葉植物に絡ませたりすることもできますいろいろな飾り方を工夫してお楽しみください